ままだまだ続くよ「ゴーストフォース」ディズニーチャンネル「ディズニーチャンネルムービーよし」外の世界を知らないイエティの村で暮らすミーゴ早く一人前になりたいよある日発射村を飛び出して出会ったのは小さな足のスモールフットそう人間スモールフットだ何 みんなは信じてくれないけれどスモールフットを探してるの仲間がいればきっと探し出せるスモールフットを信じる目覚めさせようちっぽけな世界を飛び出して大きな真実を探しに行こうあっあスモールフットうん。これ取れちゃったけどいいのここだっけまいったな スモールフット5月1日日曜日夜8時ディズニーチャンネルムービー龍の同志となったポート私を弟子にしてくだださいあれは何こんなのあり伝説のカンフー戦士のパワーを持った4匹の子パンダが悪に立ち向かう 新番組カ ン, フーパンダ運命の拳5月3日火曜日夕方5時からスタート「HeyIt'sMiracleTime」でできるだけ早く戻れありがとうおじいちゃん子供たちを預かった<笑>おじいちゃんが大変なことに「ミラキラスをよこす」「嫌だ!」「シンプリフィッケーション」 なんと2人が弱くなっちゃったミラキュラスには疲れたのだからもういらないよスーパーヒーローって最悪まさかの展開新エピソードは29日金曜日夕方5時30分ディズニーチャンネル「ヘイイッツミラクルタイムで」で、うん、ぽっちゃりウサギのモランとびっくりヒヨコのピヨピヨの愉快な毎日<笑>モラン 月曜日から金曜日朝十一時二十四分ディズニーチャンネル元気パイナウンドの子モリータ、よろしくね。ゴーストのスクラッチが親友に、はちゃめちゃコンビが大暴走超楽しい。さあ一緒にモリモリモリやが。 ムカ つ, つめゴースーストリー水曜日夕方5時から2話連続2話目は新エピソード h e y i t s m i r a c l e t i m e i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 自分の世界にいたはずが気づいたら話すカエルとおかしな生き物が暮らす世界に迷い込んでたみんなには怖がられてるああ だ, だでもスプリグってカエルの男の子と出会ってすぐに親友になった痛くなくて楽しいあう ううちにはいつ帰れるんだろうこの世界も楽しいけどね何でもありの世界勘弁してくれ不思議の国アウフィリア土曜日と日曜日夕方6時からディズニーチャンネルディズニーチャンネルムービー冒険は浅見芝居島に食べ物を降らせた科学者フリントの発明品食べ物マシーンが一体何だまさかの大暴走危険な ふるさとは食べ物でできた生物フードアニマルの楽園に羊巻きマシンが自分でピーきてる食べ物の生態系を作ったプリンと年末しろ邪悪な科学者軍団がマシンを横取りチェスターがマシンを奪ってフードアニマルを消しちゃう気なんだよわれするいさあ仲間と一緒にフードアニマルの世界を守るんだ出発 勝手なことされてる食べすぎ注意のフードサバイバルアドベンチャ ー, サンサンー曇り時々ミートボール2フードアニマル誕生の秘密30日土曜日夜8時できるだけ早く戻れありがとうおじいちゃん子供たちを預かった<笑>おじいちゃんが大変なことに、うん、ミラキラスをよこす嫌だシンプリフィッケーション なんと二人が弱くなっちゃった。ミラキュラスには疲れたの。だからもういらないよ。スーパーヒーローって最悪。まさかの展開。新エピソードは。二十九日金曜日夕方五時三十分。ディズニーチャンネル。ヘイイッツミラクルタイムです。す元気いっぱいな女の子。モリー。気に入ったよ。<笑>引っ越してきた奇妙な家。 そこにはゴーストがこの先一応ずっと俺はつきまと<笑>何今の面白いねえ<笑>えゴーストのスクラッチと親友になっちゃったなん<笑>とかしないとスクラッチどこ行ったの<笑> めちゃめちゃコンビが大暴走超楽しいぜさあ、一緒にスッコモモリモモリに上がろうじゃあねムカつくやつめゴーストモリー水曜日夕方5時から2話連続2話目は新エピソード Hey! It's m i r a c l でまたまた始まるよミラキュラスレリィーバグャノワールディズニーチャンネル ラお前たちを守るノラはもういないあたしはアナンシ